ステップ3。距離で両親も連れを作りましょう。Reaching for distance, entanglement swapping. 両親も連れの entanglement swapping です。これが設定 に, にしましょう今。さっきのステップ に, には、一つのリンク で, で、まあ、数十キロぐらい離れているところ に, には、両親も連れを生成のことを話してたんですけれども、今回は3つ の, のステーションを使って3つの中継機。 ステーション0、ステーション1、ステーション2。さっきのステップには、リオシメモリ と, としてはと、現地のマーク使ってたんですが、今回にはこの矢印を使います。で、えっと、ステーション0 が, が、えっと、キュービットを1つ持 っ, て持っていますし、ステーション1のところには2つのキュービットを持っているし、ステーション2には ま, まだ1つ。で、これが2つのリンクなんですが、 リンクごとトには、とリオシモツレを作った。これが前提としてみましょう。これが、とまあ、リンクごとにネットには、先の説明した MIM、Memory Interference Memory の, の, の, のリンクか、Memory Memory の, のリンクか、それが問わず に, にとリオシモツレができました。との見てみましょう。そうすると、Entanglement Swapping の, の 基礎 の, の, の動きで、ね、ちょっと見て、これがまあ、左にはと両親もつれを持って、右には量子もつれを持って、目標としては、ステーション1とステーション2の間には量子もつれを作りたい。そうすると、真ん中 の, のステーション、ステーション1のところには、ベルステートメ t e m メントをします。その2つ の, の キュービットの状態 が, がなくしてしまうんですけれども、うまくできてたら、と各リンク の, の量子エンタングルメント が, がなくなって、エンドとエンドができるんですね。ステーション0とステーション2の間には、と量子も連れ が, ができました。これがエンタングルメントスワッピングとの概念、基礎の概念ですね。これが、まあ、問題は、 とフィデリティとしてはそれが下がありますけれども、それが、その後は、ピュアフィケーションしなければなりません。でそれは次のステップに説明します。これがもうちょっと定量的に見てみましょう。数学としては。と先の状態に戻ると、と左 の, のリンクのところには、これが両親も連れ A、A'。右には B、B' と, と呼んで、 例えば、この左 の, の, の, のリンクには、イプラスの状態 a、a' としては、これが00とはプラス11の状態ですね。そうすると、右側はまあ同じだと考えてみましょう。全体の4つのキュービットの状態を書きたいなら、これが ψ と呼んで、その ψ イ, イコールファイプラス aa'、ファイプラス b', b。 でこれがまだ何もつながってないから、これがとプロダクト状態になっているんですね。で、これが必要な公式なんですけれども、これがこの前に紹介したと思いますが、っと も, もちろん皆さんは、っと5プラスイール00プラス11 と, と覚えていると思うんですけれども、00ももう00イコール5プラスプラス5マイナスですね。 で、01イクル、ψ++、ψ-、10イクル、ナスと、11イクル、5++、スこれが、ちょっと使いましょう。そうすると、ね、と、さっきの、の、えっと、4 qubit の状態に戻ると、と、ψ イクル、5+, a, a dash, 5+, b dash, b。まあ、拡張にすると、と、これが、が、 0000 plus 0011 plus 1110 plus 1111ですね。で、真ん中の2つのキュービットを書き直すと、例えば、一番最初 の, の, の, の term としては、これが真ん中は00になっているでしょう。その00が 5+,5- に書き直してみましょう。 そうすると、次のところには、まあ、0、1、それが、が、と、ψ++、ψ-、1、0が、ψ++、ψ-、と、1、1が、が、が、が、と、5++、マイナス、5- イイイイになりますね。まあ、これが、えっと、正しいんですけれども、ちょっと、読みにくいな、なので、と、キュービットの、の書き順に、ちょっと入れ替えましょう。 さっきは A, A'B'B は書いてたんですが、今回には Psi, A'B'AB。物理レベルで何も変更はないんですけれども、これが書く手法だけは変更して、これちょっと読みやすくなるんですね。Psi++Psi-00Psi++Psi-01Psi++Psi-10Psi++Psi- ですね。 そうすると、まあ見えるんですけれども、このァイプラスは2回が出てきますよね。ァイマイナスも2回出てきます。まあ書く term が2回出てきますから。で、これももう1回、えっと、これの中心としては書き直して、こういうふうになりますね。で、これが p s a dash b dash ab イ q u a l プラス u s 0,0 プラス s 1,1 p l u 5 plus 0,1 plus 1,0, ψ minus 1,0 minus 1,0, ψ minus 0,0 minus 1,1 になりますね。で、a', b' を bell 規定で測定すると、5 plus が出てくるか、 ψ プラスが出てくるか、ψ マイナスが出てくるか、ψ マイナスが出てくるか。その四つの選択肢が、まあ、各選択肢が、が確率としては 25% な, なんですけれども、例えば、このフイプラスが出てくる場合には、AB の, のキューベット と, としては、このベ ル, ベル状態に は, に, にはなりますね。残り の, の状態として。 これが00ロプラス11になります。で、えっと、A'B' をュをベル規定で測定すると、まあ、各 term には、他の term が出てくると、それに合わせるっと、ベル状態には残ります。そうすると、ともう一回ちょっと見ていって、これが最初の状態に戻ると、その e n t a ン g l になって、真ん中ののベル測定ができると、と その後残りのエンタングルメントになりますが、そのベルアナリシスとしては、どっちのベル状態が出てきたか。それが確率としては 25% なんですけれども、それがどっちになったか。それが、えっと、右と左のステーションには報告しなければなりません。まあ、本当は一つだけでは報告でいいんですけれども、 もう一つの端末としてはそれができましたとの報告も必要。で、必ず真ん中のところから右と左には報告しなければなりません。これが、まあ、使ってた用語は前のステップには結構似てたと思っている人はいるかもしれませんので、これが、まあ本当は数学的には全く一緒ですね。 えっ、ー、と、リンクレベルで、原子と格子を、えっと、両子も釣り を,、えー、を作って、真ん中のところには、それがベルステ s ト状態、そ e ベル state analysis、ベルステート測定してるんですけれども、それがうまくいってたら、数学的とあの、今の説明した e n t a n g l ン m e n と全く一緒ですね。で、えっ、ー、と、違いは、はえーと メモリーフォートンプラスフォートンメモリー、その二つのエンタングル状態 が, が, が, がメモリーメモリーの状態になります。えっと、違いが、がまあ、この Bell State Analyzer の, の, の作る状態 と, と, としてはそれ が, がどうやって作られてるのかが次第なんで、これがもしかしてその BSA は、はえっと、リンクレベル で, で 答えが出てくる の, の確率は 50% とか、何だったか分かりませんと出てくる確率ももう 50% なので、まあ、この場合にはエンタングルメントスワッピングは成功すると成功しない場合があるんですけれども、このステップで説明したメモリーとメモリーの間のエンタングルメントスワッピングにすると、まあ、これが必ず成功します。その真ん中にあるメモリーが測定しやすいので。 でもう一つ の, の見ることが、のあの手法 が, がと、えー、思考の、のの が, ありがあるかもしれないんですけれども、この前のレッスンではと、テレポーテーション の, の, の基礎を説明しましたよな、ね、これが本当は、この A' のエンタングルメントの状態があって、B'B -B のエンタングルメントを使って、 A' のキューベットの状態を、ステーション1、その真ん中のところから、右側の B のところには、テレポーテーションとすると、残りの状態が A,A' になります。これが数学的にも一緒なんです。これは 量子エンタングルメントスワッピングの基礎なんで、これがと言ってたとおりなんですが、えっと、リオ中継機 の, の一つの重要なの仕事です。